今回ご紹介するおすすめのドライブレコーダーはこちらの a G ドーム M550 こちらのご紹介をいたします主に駐車監視または周囲の状況、まあ、そういったものを収録したいという方にとって非常におすすめできるドライブレコーダーですので興味のある方はぜひご覧になってみてください特徴おすすめポイントについてご紹介をいたしますまず一つ目が こちらは3カメによる周囲の状況、記録が把握できるということになります。どういうことかと言いますと、こちらのドライブレコーダー、このように取り外しができるものになっているんですけれども、見ていただくと、ここに一つフロントのカメラがついていまして、もう一つはこちら、車内カメラ。 これは赤外線カメラにもなるんですが、このカメラ、2つ目のカメラがついています。3つ目のカメラはリアについているんですけれども、3カメということで、前と後ろと車内、この3つのカメラが機能して、周囲の状況を常に収録することが可能になるということになります。 マグネットタイプになってまして、これをつけることによって、このような形で起動するんですが、今、この画面上で見ていただく通りで、前、車内、後ろということで、3つの表示ができて、なおかつ記録ができるというものになっています。このように、 切り替えができるようになっています今、こちらフロント、でこちらが車内で、こちらが後ろということで、まあ、同時撮影というものがこのようにできるというのが、こちらの一つ目の大きな特徴になります。周囲の状況を記録した動画をまずお見せしようと思うんですが、このような形で、このドライブレコーダーも、このように画面上でサムネイルを確認して、動画の 収録、見たい動画を選ぶことができるようになっています。で、まず、こちら、フロントカメラの映像を見ていただくんですが、このように、こちらは通常のドライブレコーダーと変わらないフロントの収録動画になります。こちらは今、2K 相当の解像度で収録の方を行っている画面になっています。リアの動画になります。 まあ、このように、リアに関しても、通常のドライブレコーダーと変わらず、こちらも 2K 相当の解像度になっております。で、注目なのは、周囲の状況が確認できるということなんですが、こちらの画像を見てみてください。このような形で、この車内カメラが、このような形で、ま、ここにカメラが映ってるわけなんですけれども、 これ自体が広角150度のカメラになっていますので、このように左右、それから後方、車のこのフロントガラスから後ろ側がほぼ、まあ、見えるような形で収録してくれるようになりますので、周囲の状況がつかみやすい。で、なおかつ前と後ろもリアルタイムで収録しているので、非常に証拠画像として 撮るには最適なドライブレコーダーであるということでおすすめポイントとして挙げさせていただいています2つ目駐車監視でも記録が可能で赤外線カメラにより夜でも撮影ができるということになります車の防犯なおかつ盗難そういったものに非常におすすめできるドライブレコーダーになっています駐車監視時の動画 お見せしたいいと思いますこちらになりますでこちらは今スーパーで車を止めた状態での駐車監視これはタイムラプスも使えますので非常に有効的な機能になっています私が車を降りてから戻ってくるまでの、まあ、大体30分ぐらいの時間というものをこのような形で動画で収録してくれるとこれが非常に 証拠画像とととしてて役にに立ってくるということになりますよくこういった場所で車ぶつけられたりとかする状況っていうのがあったりすると思うんですけれどもこの車内カメラがあるおかげによって車の周囲の状況というものがしっかりと把握できるとまあいうことでこちらが非常におすすめできるで。なおかつこれは今暗い状態での 収録動画になっているわけなんですけれども赤外線カメラがついていることによって夜でもしっかりと被写体の動きというものを収録してくれると見ったそこが非常にこのドライブレコーダーのおすすめできるポイントになります3番目のおすすめポイントはこちら最大 4K の800万画素で収録が可能になりますじゃどのようにやると 4K800 万, 4K 万画素で収 録, に収録が可能になるかということをまずお伝えしようと思うんですけれども、録画設定、解像度を見ていただくと、このように上と下、これほぼ同じ意味合いかと思うんですけれども、まあ、2K 相当で撮影ができて、フル HD、フル HD ということなので、す、ま、べ、あ、てたい 2K 相当で撮影ができるようになっています。この状態から この車内カメラを取り外すことによってフロント 4K の800万画素という収録が可能になります。そちらをお見せしたいと思います。で、こちらこのように UHD ということで 4K の後ろがフル HD ということで。 まあ、このような形で、これによって800万画素で収録が可能になるということになりますんで、状況によって、ここは解像度高い方がいいんだという方にとっては、このカメラを外していただければ、フロントカメラ自体が 4K で収録するということが可能になります。ちなみに 4K での撮影動画がありますので、そちらをご覧になってみてください。こちらが 4K 撮影時の昼間の 収録動画になっているんですけれどナンバープレート等の認識はもう普通にできてしまうそのぐらい高画質で高精細になっているということがお分かりいただけるんではないかなと思います続きまして夜の 4K での撮影収録動画をお見せします、まあ、こちらが 4K で撮影した夜の収録動画になるんですけれども 見てお分かりいただける通りで、明るいところも白飛び、黒潰れ等もないですし、ナンバープレートももちろん認識できますし、なおかつ、こういった信号等、照明等の明るいものに関しても白飛び等もないですし、建物の輪郭、こういったところ、暗いところになりますけれども、こういったところにおいても黒潰れというものもないので、この画面を見た、この画面を見ていただくことによって、まあ、いろんなところで調整が行われていて、 このような形で高画質で高精細 で, で WDR 機能が働いてこういった収録動画というものがしっかりと撮れるという機能を備えています。でまたカメラの方を戻したいと思います。この AG ドーム M500 の特徴として Wi-Fi が使えます。 ワイファイを使うことによって、携帯で収録した動画を見て、その場で確認するといった簡単に収録動画を探すことができます。先ほどご紹介した通りで、このボタン上で、このような形で再生して見るっていうのももちろんできるんですけれども、これですと結構一度に表示されるサムネイルが 8個と非常に少ないので、結構探すの面倒だと思うんですけれども、携帯ですと画面上でばっとこう出てくるようになりますんで、非常に探しやすくて、わ、まあ、かりやすい、見たい収録動画が即座に見れると、まあ、いうことも、この AG ドーム M500 の大きな特徴になっていますので、ぜ、ま、ひ、あ、アプリの方も使ってみていただければなと思います。Wi-Fi の設定自体は ここにありますので、ここを押していただければ、でこの状態でアプリを起動して、通信してあげれば、アプリが確認できるといった、まあ、そういった機能になっています。最後にこちらのドライブレコーダーを購入する上で、一番気になるところとしては、 電波干渉、地デジによる電波干渉があるかないかということが非常に気になるかと思いますので、まあ、そちらについてもご紹介をしたいと思います。今、このような形で番組の方を流してるんですけれども、これ、今、ドライブレコードはどうなってるかというと、このようにしっかりと収録されている状態になります。 でこちらドライブレコーダー一回止めてみたいと思います今、作動音したと思うんですが、まあ、止めた状態でもう一回ドライブレコーダーを入れてみたいと思います、はい、このような形で画質が全く変わらない画質が乱れるといったそういったこともないのがお分かりいただけるのではないかと思いますこのような形でもう一度お見せするんですが はい、このような形でドライブレコーダーもしっかりと起動しているということで、まあ、電波障害も全く気にならないといった非常にオールマイティなドライブレコーダーだということがお分かりいただけるのではないかと思います。ということで、今回はこちらの AG ドーム M550 ご紹介をさせていただきました。まあ、最後に私の所感ということで、こちら使わせていただいた感想を述べたいと思うんですが、まあ、やはり私の場合ですと駐車監視機能が 非常に魅力的だなと感じました、まあ、今これステップアゴンにつけてるんですけどももう1台まあ車がありまして盗難なおかつ車上荒らしとかいたずらそういったものが合いそうな車というのがあるんですけど、まあ、そういった車にものすごくこの AG ドームの M550 というのは非常にマッチするなと思いました先ほどお見せした通りなんですが駐車時のタイムラプス機能、まあ、こちら24時間 設定できるんですけれども、それが設定できることによって、周囲の状況というものがわかる、証拠動画としてしっかりと残せるで、なおかつ、昼夜問わず使えるというところが非常に優れているなということで、いいなと思いました。細かな商品の詳細につきましては、概要欄に貼っておりますので、ぜひ、興味のある方はご覧になってみてください。チャンネルでは車および